わがははニートだけどカンプはいろいろやってたもんなそう赤字経営だから私がバイトしないとこうやって働かないから<笑><笑>もういろんなところでバイト し, してんのよあーそっか、うん、あーそれでシナリオの仕事持してたってことかそうそうそうそう、えー、なるほどな<笑>そうそうまあ別にわがはいに台本を書いてわがはいが特別に読んでやってもいいああいいの どんなのでもいいってことえじゃあ、えじゃあどんなのでもいいよっていうことこここわここわどんなのでもやってくれるっていうことだよね。ああ<笑>え、もうでも、ねどんなことでもやってくれるというああ言ったから。あやめろ、現地取ろうとするな<笑>、ね。まあまあまあ、ものによりは考えてやってもいいぞ。恥ずかしくないやつ。恥ずかしくないやつわかった。とびきり恥ずかしいやつを作りたいと思う。